こんにちは、あオです。今日はですね、今から脱サラしてブログで生活することができるかって話をしていこうかなと思います。僕も4年前にブログを始めて、で、ブログで脱サラしていきました。で、月収は当時20万円になって脱サラしたんですけど、それに伴って今、 今2020年でもそのこと、脱サラができるのかって話を今日はしていこうと思います。実際やっぱ結論から言うとえ厳しいなっていうのが結論なんですよ。なんで結論、そういう風うになるかっていうと、僕ならやらないかなっていうところなんですよね。っていう話を今日は深掘りしていきます。ちなみになんですけども、僕はブログでえ一時期一番最高で一日に3万人見られてえ、月400万円の収入になってました。 そこから福岡のメディア作ったりだとか、水曜を元にとか、マーケティングを元に企業さんのサイト制作をしたりだとかっていう仕事に分散して今は仕事してますと。で、実際なんで結論から言うと厳しいっていうふうに言うかというと、実は正直今ブログだけで稼ぐっていうのはめちゃくちゃ難しいなって思うんですよ。でもなんでそうなるかってうともう僕ならやらない、僕ならできないっていうのが結論です。 でむしろね、まあ正直言って2ヶ月本気で、2ヶ月本気で作ったサイトでまあ100万稼げるかもしれないんですけども、100万月に稼いだところで正直それがあの2ヶ月後持つかって言われると、まあまあ厳しいんじゃないかなっていうところで、えー、僕が厳しいっていうところを言いました。 で、正直いろいろとブロガーさんだとか、プロブロガーって言われてる方だとか、あとは副業ブロガーさんとかってめちゃくちゃ増えてますしで、大手の企業がどんどんどんどんブログとかサイト制作をしてますよね。なんで、正直難しいなっていうところとか、あとはブログやってる人だとかで言うと、まだまだブログはオワコンじゃないよっていうふうに言ってる方もいます。まあ、ただ正直それってあのポジショントークっていう面もあって、あの、まあまあ、で、どうしたらいいのっていうところですよね。 で今日はどうしたらいいのっていうところをまとめていこうかなと思ってます。で、ブログ稼ぐって思うんですけども、なかなか稼げないと。じゃあ、僕だったらどういうふうに仕事するかなっていうところなんですけども、まず一つ目のポイント、脱サラしようかなと思った時にやるべきポイントの一つが、ブログを SNS として使うことです。これどういうことかっていうと、ブログを発信媒体の一つとして考えるんですよ。そうするとすごく面白くて、今でも脱サラでブログでっていう話じゃなくて、ブログを一つの えー、ツールとして捉えるのは面白いかなっていう感じです。例えば、ノートとか、最近ありますよね。で、ツイッターとか、YouTube とか、えー、個人で発信しましょうっていうふうに、えー、結構、いろんなところで言われるようになりました。えー、1億総クリエイター時代っていうふうに言われていて、みんな、もう SNS にどんどんどんどん投稿してますよね。そういった中の一部として、ブログを持ってて、えー、発信、ツイッターだとか、SNS と言われる、Facebook、えー、だとか、インスタ、インスタとか、 YouTube とかブログっていう形でその SNS の一部としてカウントして発信するとすごくいいのかなって。例えばですよ。例えば僕があのサイト制作しますと。でサイト制作するためにいろんなプログラミングとか勉強してデザインとか勉強してますと。それで実際作ったサイト、模倣サイトとかプレサイトとかっていうのはこういうふうな形でできますっていうのをブログに書く。 っていうのも一つの手ですし、え、あとは自分でね、あの、サイト制作とかできると、ブログを作成できると、ネット販売とか、ネットショップとかを作ることができるんですよ。そういった形で仕事につながるように自分のスキルをまとめていくっていうのはすごく便利です。なので、え、一つ目のポイントとしては、ブログで SNS として使う。ブログを SNS として使いながら、自分の発信の媒体、自分を表現する場所として持っておくっていうのはすごくいいのかなっていうと。 なんで、くれぐれも、その、稼ぐに特化するんではなくて、それを一つの発信の柱として、柱として置いておくっていうのはおすすめです。次、おすすめポイントなんですけども、次はですね、次に来る SNS を予測して準備しましょうということです。二つ目のポイントは、次に来る SNS を予測して準備する。でね、例えばですよ、今でこそ YouTube ってめちゃくちゃバズってるじゃないですか。もういろんな人が YouTube 見てますよね。ただ、二、三年前って YouTube って、ただの、あの、学生の、 お遊びとか、えー、なんかよくやわかんないけど、あの、いろんな人がやってる、えー、なんていうかな、お笑いだとか、ネタっていうような、あの、印象がすごく多かったんですけども、最近、えー、ブログ、以外にも YouTube ですごくビジネスっぽい話をしてくれる人だとか、ニュースはもうね、YouTube が、もうみんな発信したいだとか、YouTube でニュース見るような時代になりましたよね。もうテレビがオアコンって言われるようになってきて、YouTube が来てます、という。 感じになってますよね。で、2、3年前ってそうじゃなくて、YouTube が来、えー、る来るって2、3年前からね、すごく言われてて、えー、僕の周りの人たちも2年前ぐらいから始めてて、今はもうすごい数万人、数十万人、えー、数百万人 の, あのフォロワーさん、えー、登録者数を持ってて、活動してる人がめちゃくちゃ増えました。っていうようなのと同じように、やっぱり年代的にどんどんどんどんサイクルが 回ってってるんですよ。SNS で言うと、例えばインスタグラムとかフェイスブック。フェイスブックって今、おじさんメディアっていうふうに言われたりしますよね。で、ちょっと前、10年ぐらい前、え、ちょっとそれ言い過ぎかな。5年、8年前ぐらいになると、フェイスブックが全盛期で、みんなフェイスブックし始めたっていう時期がありましたよね。で、インスタグラムで行くと、インスタグラムの場合も最初ティーンの、ティーンの SNS っていうふうに言われていて、あの、アメリカ、僕がちょうど住んでた時に、あの、インスタグラムが、あのね、10代がやってるアプリだったんですよ。 で若い子がやってるアプリで、インスタグラム知ってるよって言って、そのね、あのホームステイ先の女の子と喋った時に、え、なんなんそれそれ知ってるのとか、え、それティーンがやるアプリだよっていうふうにバカにされたぐらいの記憶があるんですよ。それぐらい、やっぱりその最初にティーン、え10代から始まって、10代で人気になったアプリがどんどんどんどんスケールアップして、えー、青年とか、えー、の成人の方に上がっていくっていうのが SNS の流れですよね。それと同じように今来てるっていうような SNS を え、準備して、先取りしておくっていうのもおすすめです。で、今で言ったら、やっぱり、数年前から言われてるのは、TikTok って言われてますよね。TikToker っていう風に言われてて、YouTuber、YouTube をやる人、YouTuber っていう風に言われてるのが、TikTok、TikTok やる人で、TikToker っていう風に、今、重宝されつつあります。で、TikToker、TikTok を数年前から準備してて、今、ね、結構 TikTok でフォロワー持ってる人だとかに、広告の案件が流れたりっていうのが、増えてきてるという感じです。 で、SNS も今まではあの西海岸、アメリカの西海岸の、えー、シリコンバレーのあたりから、えー、起源で SNS がどんどんどんどん発達してた Facebook だとか Instagram とか LinkedIn だとかっていうのはもうどんどんどんどんアメリカから渡ってくることがほとんどだったんですけども今度は中国から TikTok だとかあとはね、e チャットとか そういうのもどんどんどん入ってくるようになってきて今後は中国勢が来るんじゃないかなとも言われてます、まあ、正直未来は誰にもわかんないんですけども来、まあ、る来るって言われてるものはだいたい来てるので今から準備しておくというのはいいのかなというところです二つ目のポイントは、えー、次に来る SNS を予測してやってみるそれと同じようにブログも予測しながら準備しておくというのもポイントです次三つ目なんですけれども三つ目は、えー、ブログを無形資産と捉えて準備しておくことです 無形資産。無形資産って何なのって話なんですけども、形がない資産のことです。え、有形資産っていうのがあるんですよね。無形資産と反対に有形資産。形がある資産っていうふうに言われてるんですけども、ブログは無形資産としてカウントする。資産としてストックしておくのがいいのかなっていうふうに僕は思ってます。これどういうことかっていうと、資産形成ですよね。いわゆる今最近無形資産で有名なのは、例えばタクシーのウーバーとか。例えば、え、民泊のエアビーヌビー。 例えば、Facebook、Instagram、YouTube っていうような形がないものに対して価値があるっていうような時代になってきました。これどういうことかっていうと、Uber って今世界一のタクシー会社っていうふうに言われてます。で、Uber って実はタクシー一台も持ってないんですよ。これ面白くないですか ?Uber は世界一のタクシー会社なんだが、タクシー一台も持ってないと。で、Airbnb、世界一のホテル業、えー、観光業、あのー、宿泊業界と言われてる Airbnb は え、一件も、え、しょ、物件を所有してないんですよ。有形資産を持ってないってことなんですよね。Facebook、Instagram、YouTube も、え、自社でコンテンツを持ってなくて、とりあえずのプラットフォームっていうふうに、自分たちが、え、コンテンツを持っていなくて、コンテンツを投稿してもらうような投稿型で、で、無形資産を作って、それが市場価値として認められて、え、資産になっているというような流れが今、どんどんどんどん来てます。これ個人的にも言えることで、例えば、え、無形資産って何なのかっていうと、 あの、ものやことに、えー、お金を使うわけです。ものにお金を使うっていうのは、有形の時代から、ことにお金を使う、えー、無形の時代になってるという流れですよね。で、日本でいくと、例えばですよ、日本で一番大きい会社、えー、従業員数がナンバーワンなのはトヨタですよね。トヨタって車を保有して、えー、ビジネスを回してます。有形資産があるパターンです。で、日本で一番のアパレルはユニクロですよね。ユニクロ今、世界2位、3位になってます。2位ですね。 え、価総額2位というふうに言われてます。ユニクロも、えー、店舗を展開して、えー、ビジネスを回してます。で、日本一の小 売,、えー、小売販売で言うとイオングループ。イオンも、えー、スーパーマーケット、ショッピングセンターを自社でも持って、えー、店舗販売してると。で、有形資産を持ってるビジネスが強かったんですよ。これまでは。 これまではユキシさん持っているビジネスは強かったんですが、今後の流れを見ると、無形資産。例えば僕で言うような、えー、Facebook だとか YouTube だとか、えー、ブログだとかをやってるっていうのがどんど ん, どん資産となって、目に見えない価値のある、えー、形のないものが資産になって、どんどんどんどんこれが、あのー、価値を生んでいくっていう風な時代になってくると。それを予測するのであれば、えー、ブログを 自分の無形資産、資産だと捉えながら準備するっていうのはすごくいいのかなっていうふうに思ってます。えー、もっと言うと、えー、長期投資として見るのがすごくポイントで、えー、やっぱり財産として、ブログを考えたりだとか、YouTube を財産としてストックしておくと、今後もいいっていうふうに思ってます。やっぱ世の中にはやっぱ短期で稼げることってめちゃくちゃいっぱいありますよね。例えばコンビニとか、コンビニのね、バイトとか。 結構簡単に稼げますよね。とか、日雇い。まあ、簡単ではないけど、まあ一瞬で自分の体を使って労働すれば仕事になるんですけども、そういった短期で稼げるっていうことは、やっぱりね、簡単には稼げるんだけども、なかなか抜きやすいというか、競合が多いっていうのがポイントになってます。でコンビニとか、日雇い労働っていうのは、僕じゃなくてもできることですよね。僕じゃなくても、あなたがであっても、えー、誰でもできること。まあ基本、基本的に誰でもできないけど、まあ誰でもできることじゃないですか。代わりがある。 モデルですよね。そういったことじゃなくて、僕にしかできないこと。例えば、アブローダーとして、えー、投稿することし、えー、僕しかできないような、あなたにしかできないような発信をして世界観を作っていくことが長期投資につながっていくのではないかな。というところを、えー、まとめていきました。長期目線でいくと、やっぱ7年間ぐらい続けられるようなことを、えー、どんどんどんどん続けて、自分の世界観だとか自分のストックを持ち続けるのがいいのかなっていうところです。 やっぱり1年続ければある程度形になっていくのでそういった意味で長期で無形資産を作っていくブログを SNS の一部として考えながらストックしておくっていうのが今後の今のブログ戦略の一つかなっていうところです今日はブログどういうふうにやるべきなのかって話をしていきました僕も当時ですね2016年に脱サラしましたっていうようなブログを書いてるんですよ その、あの、僕が当時思ってたことを、えー、ブログに書いてるので、よかった概要欄から飛んでいただいて、当時どんなことを思ってたのかとか、えー、どんな気持ちで書いてたのかっていうのを気になる方は見てみてください。えー、今日は脱サラしてブログで生活する、今からどんなことをしたらいいのって話をしてみました。いかがだったでしょうかいいな、いいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。